火こ花こを散らし、呪島を建設立されました園児の皆さんです。 燃え上がる炎ノをごとく踊りそして固く子供の舞台は立ち上げましてより一層立ち上げ熱く取り組んでいますエンジンの方でやけどしないよう皆様一応広く開けてお楽しみください輝く炎がどこまでも激しく高く立ち上りモエルがごとく熱く踊りますエンジンの皆さ Yeah!